えー、こんにちは安西腰痛専門辻生体院長の辻です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー、本日はですね、えー、っと歩行時、えー、立ち上がり動作、えー、初動ですね初めの第一歩などで、えー、腰に痛みが来る、えー、時の、えー、対処法っていうのをお伝えさせていただきたいと思います だんだん動いているとですね、痛みがなくなってくるんだけども朝の起き始めもしくはですね、立ち上がり動作の第1歩目歩行歩く時の第1歩目など動き始めで腰が痛いという方たくさんいらっしゃるんではないでしょうかそういった方にですね、やっていただきたいエクササイズっていうのを今回お伝えさせていただきたいと思います。 で歩行をですね、こう動き始めとかっていうのは、あの必ずですね、この前回もお伝えさせていただいたんですけども、全部の筋肉っていうのがすごく重要になってきます。えー、腰が痛いからといってそこをマッサージすると治るのではなく、えー、そこを支えているですね、えー、つなが筋膜でつながっている全部、えー、大殿筋ですねっていうのがすごく大事になってきます。ここをですね、えー、緩めれるのか。 っていうといの腰の痛みが、えー、腰の痛みを取れるかっていうのが、えー、決まってきますので、えー、それをです、ねえー、と治療で当然大電筋リリースっていってこう筋肉を緩めて腰の痛みを取っていくんですけども、えー、それ以外にもですね、えー、とお家でもあの伝部のマッサージですねっていうのをやっていただけると、えー 日常生活治るるのも早くなると思いますで痛い方ですね例えば、まあ、両方痛かったら両方やってもらうんですけどその例えば右が痛いとするじゃないですか右腰が痛ければ右のお尻ですねっていうのを多くされると右のお尻ばっかりされると思うんですけどもそうじゃなくてですね右腰が痛ければ左の全部お尻を やって欲しいんですよ当然両方やっていただくともちろんもっといいんですけど反対側、えー、ですねっていうのはあの関係ないっていうふうに思われる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、えー、筋肉筋膜っていうのはですねあの両側性の法則っていうのがありまして両方向右左でつながってるんですねなので、えー、同じ方向ばっかりやっててもなかなか改善しないんですよ なんでもしですねあの右腰が痛くてですね、えー、右腰が痛くて右の、えー、とストレッチ右のお尻をストレッチとかマッサージをすると大して変わらないんだけども左を逆の痛くない方の左をやると痛みが取れるっていう方めちゃくちゃ多いんですよこれめちゃくちゃ多いのであのー、今回はその自分でできる、えー、マッサージですねっていうのをお伝えしていきます。 えー、確認としてはですねあなたが例えば前に曲げたりとか後ろに反ったり痛いその時の痛みの強さ場所、えー、痛みの強さ場所あと角度ですねっていうのを覚えておいていただいてから、えー、今からやることをやってで終わったあとにもう一回こう前後ろやった時に変化があるのかどうかっていうところを見ていただければなと思います。 うちに通われている患者さんだとやっぱりこうやり方をそのまま直接お伝えさせていただけるので、あ変わるねとううおっしゃってはいただけるんですけれどもで、用意していただきたいのはテニスボールですね、えー、っと公式の黄色の、まあ、テニスボール、あれが一番古典に入りやすいですし、最近だとあのグリッドボールとかいう、まあ、まあ通販で売ってるようなやつもあるんですけど、基本的にはあのテニスボールで結構です。でごめんななさいい今テニスボールがないので えー、と全部患者さんに渡してしまったので、えー、とこういったテーピングですねをテ ニ, ス側テニスボール代わりにしたいと思います。でこのテニスボールだと仮定して、えーとですね、例えばですねここにもう触ってて硬いところもしくは痛いところがあるんですよ。まあ、僕だとこの辺りがめちゃくちゃ痛いんですね。であ、ごめんなさい 僕、右腰が痛いという場合ですね。右腰が痛い場合、えー。右腰が痛い場合、この左ですね。反対側の左のお尻の痛い部分を探します。痛い部分、もしくは硬い部分ですで。僕の場合、ここが硬いので、ここにボールを当てて寝ます。そうするとですね。 こうやってるとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。あ、効いてんなーみたいな。で、この状態でですね、全体を動かすんじゃなくて、このまま一点ですね、ここ一点でこう押さえ込んでおいて、あんまりこうき つ, きつすぎるとよくないので、まあ気持ちいいなぐらいですね。気持ちいいなぐらい止めておいてください。気持ちいいなぐらいで。で、大きく息を吸って。 吐吐いて吸って吐いててて吸吸っ深呼吸が大事なんです息止めちゃうと筋肉って緩まないので大きく吸って吐いてでさっき痛かったのがですねだんだんだんだんこう痛くなくなってくるんですよ大体いい1分から3分ぐらいやってるとこれ1時間もい30分も1時間もやる必要ないのでいやいやそんだけやっちゃうとやりすぎなので、えー、3分から5分ぐらい。 やってると、だらんとしてるとね、だんだ ん, だんだん痛くなくなってくるんですけど、そうすると大体、少し筋肉が緩んだっていう証拠なので、それでやめていただいて、これでやめていただいて、またさっきと同じようにですね、えー、前、後ろへ動かしてみてください。そうするとですね、進展、えー、と角度が上がったりとか、痛みの強さが減ったりとか。 えー、しますの で,、えー、で ま, たあのはまた同速ですね同じ側も同じようにやっていただければもう少し動かしやすくなると思いますので当然お、えー、覚えておいてほしいのがですね、えー、痛みのある側ですねっていうのは、えー、と皆さんやると思うんですけど重要なのはそっちの痛い側じゃなくて反対側だったりするんですよ。っっていうのをですねちょっと頭に、えー 片隅でも置いていただいて今のマッサージをしていただくとですね、腰の痛みも楽になりますのでぜひ一度ですね、試してみてください。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。